お台場火口公園、よーく見えると思いますが、今日は金曜日ですので、屋形船え、とてもきれいだと思います、ここは屋形船銀座と呼ばれておりまして、えこの屋形船というのは、ですね、提灯があの船宿さんによって全て違うんですね。 えー、そのためいろんな色の提灯がついておりましてとてもね綺麗だと思います赤ピンク白といったね屋形、えー、船の提灯が光りますお台場海浜公園ですね屋形船銀座と言われておりますたくさんね来ておりますねやはり12月ということでシーズン的にも屋、ね、形船が多く出る時期でございますのでねあと夏がすごく多いんですけどもね こちらで散策をいただきました、えー、お台場ですね見えておりますまたぜひね、えー、今日は30分ぐらいのお時間でしたがゆっくりとお出かけになられてみてくださいえー、屋形船ですねこの場所取りもすごいですねいいところを取るのは、えー、セットさんの腕の見せ所といったところなんですけれどもまだこの後もね次々とこちらに向かってくる屋形船もございましてまだね増えるんじゃないかなと思いますが はい、ここでお台場海浜公園とお別れをしてまいりまして東京ではもうあのすっかりライトアップが始まりまして、えー、見えておりますそしてここでレインボーブリッジつり橋部分再び入ってまいります 左手奥にオレンジ色に光っております一帯が品川大井コンテナフとその奥にねさらにまいりますと羽田空港です今飛行機の明かりがね、えー、見えているんですけれども、えー、降りてくる飛行機でしょうかねあの辺りが羽田空港ですねそして今レインボーブリッジ一番端の高いところ約5 0メートル海からの高さ5 0メートルです そしてここで下ってまいりましてカーブしていきますと東京タワー、ね、大きく見えておりますがスカイツリー、今日多分この天気で、えーね、かなり遠くのビルまで、ね、見えているのでスカイツリーも見えるかと思います右手に見えてまいりますのでどうぞ、えー、見つけてみてください。 シャンパンツリーと申しまして、えー、緑色のもみの木の周りをです、ね、シャンパンゴールドの明かりが、えー、取り巻いているというです、ね、シャンパンツリーというクリスマスのスペシャルライティングとなっております今ここで両側ですね、はい、右前方がスカイツリー左手前方が東京タワーと東京の2大タワーが同時にご覧いただけるかと思います スカイツリーご覧いただけましたでしょうかえスカイツリーはですね高さご存知かと思いますえ東京が武蔵の国と言われておりましたことからムーサーシーですね634メートルとなっております展望台の高さは350メートル展望デッキ450メートル展望回廊とございます ただいまの時期はクリスマスの、えー、ライティングが行われておりまして今日はシャンパンツリーえそして明日はです、ね、キャンドルツリーというえろうそくの炎をイメージした真っ赤なスカイツリーとなります。 そして今日は皆様東京タワーへとご案内をいたしますが東京タワーのねライトアップも見えてまいりますえただいまは冬のライトアップとなっておりまして黄色オレンジといった暖かい色合いがつけられますえこれが夏の期間ですね本当に短い789の3ヶ月間なんですがこの時期はですね夏のライトアップ白水色といった涼しい色合いがつけられております 今見えてきましたね東京タワーのライトアップまもなくあちらの東京タワーへと皆様お登りいただきますえここで東京都え東京港も後にしてまいりまして国交で崩ってまいりますコンクリートのレール走ってませんでしょうかね、えー、ちょっとモノレールの姿は見えませんでしたが東京モノレール、えー 右手の浜松町から左手奥の羽田空港間約17キロを結ぶ交通機関ですえそして東京タワー見えてきました大きくね、えー、近づいてまいりましたが山津久市の塔と言われております高さが333メートルございまして昭和33年テレビやラジオの総合電波塔として完成しております はいえー、キラキラに光っているハート分かりますか あのハートを見せるために10分間ね、明かりを消すそうなんですけれども、はい、見えております。東京タワーですね、今はクリスマスの、えー、ツリーなども出ております。東京タワー、遠くから見ますと、赤と白といったイメージの電波塔ではございますが、えー、正式にはオレンジ色なんですね。インターナショナルオレンジとホワイトというペンキの色で塗られております。えー、そんなことから、ね、今年のツリーはですね、オレンジツリーと申しまして、えー この東京タワーのオレンジ色にちなんだ、えー、オレンジ色のですねあ、えー、装飾の。